皆さんこんんこな悩みはありませんか動画を開いてもできない気がしてやめてしまうきつい動画は3日坊主簡単に習慣にできる寝る前5秒エクササイズを紹介します寝る前は激しい運動をしてしまうと交感神経が働いて寝つきが悪くなります今回は副交感神経を働かせながら筋肉を緩め適度に筋肉を使うことができるメニューになってますんでスマホ持って一緒にやりましょう楽に寝た状態で首を左右に 振っていきましょう。12。3。4。5。左手首をブラブラしましょう。1。2。3。4。5。反対も一緒です。12。3。 5左足をブラブラします1 2 3 4 5右足も一緒です1 2 3 4 5両膝曲げて内側に倒していきましょう1 3 4 5足を閉じたらパカッと開きましょう12 足をぶらぶら揺らしましょう1 2 3 4 5反対も同じです1 2 3 4 5足を開いて太ももをぶらぶら揺らしながらふくらはぎも揺らします1 2 3 4 5足を閉じて左右に倒しましょう12 手を上に上げて、ブラブラしましょう。1、2、3、4、5反対も一緒です。1、2、3、4、5今度は、手を万歳したら、戻しましょう。5回。 一緒です腕の力を抜いて12345両足伸ばして振りましょう5秒12345今度は足を左右に。 振ってキープ5秒123458回もひねりましょう12345今度は横を向いたら手を開きましょう5回1 3 4 5反対も一緒です5回12 交互に抱えましょう12345678910 今度は両足一緒にいきましょう12345、OK、足伸ばして首を横に振りましょう1 2 足を閉じて片方ずつ開きましょう。 足を伸ばして、体全体を振りましょう12345今度は手も足もブルブル振りましょう12345 両足上げて、足をぶらぶらしましょう。一、二、三、四、五。スマホを一回置いて、両手ぶらぶらしましょう。一、二、三、四、五。足を上げて、開いたままで。 止まっておきまっきしょう12345このまま足を閉じましょう12345足を閉じて同じようにいきましょう12345 足開いてお尻上げたらお尻をちょっと振りましょう12345最後スマホ置いて手も足もブラブラしましょう首を振りながら12345 毎日寝る前に続けることで眠りにつきやすくなったり翌朝筋肉への回復が高まりまりすやってみた方は感想を教えてください。